演武開演。どうも。私のつれづれなる日常演武さんですよね。はい。そのいうわけで本日はこちらチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。じゃ、サントリーのクラフトボススペシャルティービトを飲みたいと思います。スペシャルティーなんですかね。コーヒー豆とか書いてますけど、んどっちなんだ？紅茶？コーヒー？どっち？まあ飲んでみればわかりますね。それでは。 コーヒーなんですかそれだけあって甘さはかなり控えめですね、まあ、それでも甘く差がないわけではなくてブラックにはちょっとあるかなぐらいですで苦みがしっかりしていて大人の味ですわりでしたこういう苦味のコーヒーが本当に大好きなのでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただくと嬉しいです全部へいパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします